神奈川県人権センターです今日はね、ブラックの話とかいう、なんかそういう映画が出きたそうなんで、その試写会に今、行こうとしてます、ここでやるそうです、まあ、試写会なんでね、まだ看板出てないですね、まあ、この試写会に招待されたのは当然、私が出てるからなんですね、だからドラえもんでね、なんかジャイアンをね、騙して、なんか主役に据えて、ドラえもんが映画を撮るんだけども、最後ね、 なぜかジャイアンが悪役に編集されててジャイアンがぶち切れるという、まあ、そういう回があったんだけどもなんかそういうのを思い出しますねどういうふうに取り上げられているのか、えー、ちょっと楽しみですでは行ってみますということで私の話ブラックの話見てまいりましたうん感想はというとですねまあこれ正直ね一般の人がね これを見て、えー、面白いと思うか、うん、一般受けしてこう、ね、ヒットするような映画かっていうとね、それは正直ないんじゃないかなと思うんだけども、まあこ の, このチャンネルを見てる人なら絶対、あの絶対楽しめると思いますよ。えっ、ー、とね5月21日、ここで公開です。この、えー、とユーロスペース、ここで公開なので、えー、ぜひね。 見に来ていただければと思います。あのインターネットで検索したらね、よよこの映画の宣伝出てくるし、あの概要欄にも入れときますので、ぜひねこのチャンネル視聴者でこの劇場をこう埋め尽くすぐらいの勢いでね、ぜひ見に来ていただければと思います。いやでもね評価できる点を言うとね、まあ少なくとも。 やっぱ三つ赤さんじゃないと作れない映画じゃないですか。これ結構中身はね、そのブラックだの、童話だの、エタだの、そういう言葉はガンガン出てくるしね。まあ僕としてはそんなのも、まあ僕のチャンネルでは日常になってるからそんなのどうってことないことなんだけども、これを劇場でやるっていうのはね、やっぱりこうマスコミとかメディア関係者にとってはこれ相当苦労したんだなっていうことはわかると思うんですよね。そういう意味ではね、こう映像とかね、こういうマスコミ関係の人には、すごくね、 衝撃的な映画に映るところはあるかもしれないですね。ということでね、この渋谷で映画が公開されるので、ぜひね、5月21日、見に来ていただければと思います。ということで、今日はね映画の試写会のレポートでした。